日本語ならい、うん、いいよよってあー愛かあいかあ愛、えー、<笑><笑><笑><笑><笑>どういうこと<笑>やばいよ待ってあいえ、愛でで<笑><笑>なんか違った こっちを探索しよう。let's go。やりましう。なんか俺言っちゃいけないこと言った。エッチなことが言っ た, た, <笑><笑>た。おい、まずいって。もう、あの、言葉。これバンされちゃうって。<笑>